はい、それで、えっと今日はあの前回最後に説明しましたあの定理 2.4 の, あの証明からあの入りたいと思います。であの定理自体は、えっとまあ、前回の授業の最後に黒板に書きましたので、まあ、それを見ていただくことにしてで証明の説明から入ることにしましょう。 一応お断りなんですけれども、今日話をする内容は、証明そのものではなくて、証明のアウトラインといった形で、皆さんが理解する上で、いくらかでも理解の助けになるような、こういうストーリーで証明をするといったような説明をしたいと思います。ですので、本当の理解はですね、やはり皆さん自身が教科書を の証明を読んで理解するってことが大事だと思いますので、一応、あ今日の僕の説明を聞いた上で、各自、証明の方をよく考えて、確認してほしいと思います。さて、えー、と定理 2.4 なんですけれども、もともと我々が解こうと思っていたのは、連立一方程式でした。 でこの解こうと思って与えられていた連立時方程式は、えー、とこういう axb イコール b という形をしておりまして、でこれは 2.2 式ですね、教科書の 2.2 式のこういう形をしておりました。でこちらの方右の方ちょっと開けといてください。右の方にもちょっとこれから書き込みをします。で えーとまあ、前回の時間にですね、その説明した内容を振り返りますと、この連立時方程式のに現れる、その係数、この A ですね、係数行列 A と、それからその右辺のベクトル B から、その拡大係数行列というのを作るという話をしました。 で、この、えっ、ー、と、与えられた方程式 AX イコール B に対応する拡大係数行列というのを、まあ、A のティルダ、えっ、ー、と、まあ、ニョロですけれども、A のティルダと書いて、で、これは、この A と、係数行列 B と、それから右辺のベクトル、あ、係数行列 A と右辺のベクトル B をこう並べたものですよね。そして、 でこれを考えて、実際に次何をやるかというと、この拡大係数行列に行変形を施します。<笑>で行変形を施しましてで、簡約階段行列というのを計算するという話をしました。でその形はどういうものだったかというと、うんとまあ、この a ティルダ e にある えっ、ー、と、生息行列 B を左からかけたものでして、で、それを、その、実際にはえ、えっと、A' の T' だというふうに書きました。で、その A' の T' だというのを、あの、ま、こちらの A' のように、そのブロックに分けて表しますと、えっと、 えー、と左から N 列を A' と置きましてそれから一番えと右の列を B' と置くと。でえこういう形になっていてしかもこの A' っていうのがえと簡約階段行列にできるという話をえと こ, れこれまでにしたと思います。 で、えっ、ー、と、ところが、その、今ですね、その a ーチルダから行変形をダダダダッとしていって、えー、作りました簡約階段行列の a' t i l d ダっていうのはあの、こういう形をしているんですけれども、えー、これも実はその拡大係数行列の形をしているので、これからその、と最初に与えられたものと同じように連立一時方程式を考えることが事実るんですね。で えー、とその連立地方程式がまあこの簡約階段行列に現れたこのブロックを使って A'X イコール B' という形の連立地方程式をまあ立てることができるわけです。 ここまでいいですかえっ、ー、と、連立一時方程式に与えられたら、そこから拡大係数行列を作って、それを行変形で簡約階段行列に落として、で、今度はそこから、それに対応、この簡約階段行列に対応する連立一時方程式を作りました。という話ですね。で、えー、この話の肝は何かというと、えっ、ー、と、実はここで連立一時方程式がこう2個現れたんですけれども、この 二つ の, あの連立事情方程式は、実はその解は、えっと、変わらないというのが大事なポイントです。でどういうことかというと、その、与えられたこの連立事情方程式の解は、えー、こちらの 新しく簡約階段行列から導いた連立式方程式の解になっているし逆もまた成り立つということでだから、えー、とあこのちなみにこの新しい連立式方程式は教科書では、えー、2.5 式、えー、どこにありますかねうんと教科書44ページの真ん中ら辺の えー、2.5 式という式に表されていますけれどもそうしますとそのこの2つの連立式方程式 の, あの解があの同じものですからえとこれからその証明の中でやることはこの与えられた 2.2 式の連立方程式をその簡約階段行列に変形したこの 2.5 式の連立時方程式を使って解くということがこうできるわけですね。 ここまででいいですかそれでえとついでにそのこちら の, その新しく導いた 2.5 式の連日時方程式で解くとその何が分かるかというとそのこの A' と B をブロックに持つこの行列というのはこの簡約階段行列という非常にまあ特殊な 特殊なというか都合の良い形をしていますのでこれを使うとその方程式に解が何個あるかとかそれからその解はどのようにこの行列の要素値を使って表されるかとかそういうことが簡単にわかるとまあ簡単にというのは計算は少なくとも手計算は面倒かもしれませんが原理的にはちゃんとわかるというのが特徴なわけですそこでそういうことが背景にありまして その与えられた連立値方程式をまあ簡約階段行列にその変換してこうその解の様子を調べましょうというのがこの定理 2.4 の証明のあらすじとなっていますまずはそういうこういう流れでその方程式の解を調べるというところをあの確認しましょう、えー、ここまでで何か質問ありますか であの教科書の証明ですと、その見ますとその、与えられる結あ の, その連立方程式のっていうのは一般的な形をしていて、一般的な形というのはあの、係数行列 A が M 行 N 列とかいう形なんで、ね、で、こうね。M 行 N 列という一般の形を扱う、最初から扱うとそのなかなか、 その何をやってるか、つかみにくい人もいるかと思いますので、一応、今日の説明では、例題としまして、この係数行列 A が、特殊な、あ, ある場合を考えましょう。えっと、係数行列 A がその3行5列という場合を考えましょう。 でえー、と先ほども申しましたように、そのこれからの説明はこの行5列、A が3行5列という一つの例に関して説明をしますので、だから一般の M 行 N 列の場合っていうのを皆さんは改めてあのこう証明を読んだりしてこう理解をしておく必要があります。そこを注意してください。で えー、とじゃあ、A が3行5列の行列で考えるっていうんですから、とりあえず、まあ、ちょっと A をですね、書いてみましょう。まあ、あの全部の要素は書きませんけれども、三、えっ、ー、と、あ, あ、すいません、えっ、ー、とですね、ちょっと行と列の値が反対でした。 えー、と5行3列でしたねすいません5行3列で考えましょう<笑>、えー、そうしますと まあ、A はこういう形で、こう、の行列として、こう、表されるわけですね。で、それから、じゃあ、あの、X、変数 X ですね。X は一体何個変数があるかっていうと、これ、一般の連立一致方程式では、この変数の個数というのは、この係数行列の、あの、列の個数に等しいですから、 そうすると変数は x1、x2、x3 というの3変数のになります。で、えーと、右辺のベクトル b は、えーと、これは係数行列 A の行数と同じく、うんと、まあ、 5つの成分からなる列ベクトルになります。で、えーとまあ、この a ですね、a の各要素をスモ a ル a の、まあ、成分ですね、成分をスモール a の ij というふうに表しましょう。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、a が5行3列の行列ですので、その、まあ、証明に、 現れる M と N という変数がありますけれども、M が5で、N が3という状況の例になります。まずここまで確認しておきましょう。ちょっと見えにくいですか。よいしょ。 大丈夫でしょうか、えー、とそこで、えー、とまずその連立一時方程式が今あのこの係数行列 A とそれから変数を表すベクトル X とそれから右辺のベクトル B を使ってこう与えられたと。 ししましょうで、その時にまずやることは、その拡大係数行列を、A チルダを作ります。で、これは、その、係数行列 A と、それから右辺のベクトル B をこう並べます。まあ、ここまではまあいいですよね。で、まあ、これは特に、要素を詳しく書く必要はありませんので、今はありませんので、このままにしておきます。で、 えっ、ー、と、今度はこれにですね、その行変形を施す。行変形を施しまして、えっと、行変形を施すということは、あるえ特定の生息行列 B を、この A t ルのえっの左からかけるということを表していますけれども、で、この行変形を行いますと、あの、これが、 A、という行列になりますでこの A'√ という行列を、うんとまあ、一番右の列を除くえ左側のブロック A' とそれから一番右側の列ベクトル、えー、と B' の組み合わせで表すことにします。 で、そこで、この拡大係数行列ですね。あのあえー、とこれ、簡約階段行列になってますので、この A ダッシュチリダっていうのは、どのような形で表されているかというと、えー、と教科書で言いますと、その教科書44ページ の, その真ん中ら辺にある大きな行列がありますよね。この形になります。 で一応これを、あのー、ちょっと書いてみますとまず11、えー、要素が1から始まってでしばらくこう階段みたいに続いて次にあるところで、えー、と第2行で1の要素があって、えー、というのが続きましてで最後にどこかで最後の 階段の位置があって、あとえっ、ー、とまあなんか要素が続くと、まあこういう形をしております。でこの要素のえっ、ー、とこの階いわゆる階段の部分 の, あの左下はあのの成分は全部ゼロなわけですね。えー、そしてこの位置が現れるそのちょうど階段の段に当たる 部分の列の番号なんですが、この、これを一番左側から、K の1と、次に階段の段が下がる部分の列の番号を K の2というふうにして、最後にその階段が下がる部分のこの列の番号を K の R というふうに表しています。ですので、 ここで気をつけたいのはまずこの R ですねこの R というのはこの簡約階段行列に現れますその階段の個数を表していることに気をつけてください。まあ、個数もしくは段数とでも言えると思うんですけれどもこの R は階段の個数を表しています それから、うんとあと、この行列の、まあ一番右側の列ですね、このブロックで表した B' に相当する部分は、成分を B の 1' から B の R' というふうにこう表しておきましょう。 えー、と も, う一回もう一回確認しますと、その簡約階あ拡大係数行列を簡約階段行列に変換したときに、この R というのは、こ の,、えー、とこの簡約階段行列に現れるあの階段の個数を表していて、それから K の1とか K の2とかっていうのは、そ, のそれぞれ、えー、と階段の1段目、それから2段目の あのー、位置ですね階段の位置を表していますその K の K J です階段のその列の位置ですねでこれ J は1から R の範囲で階段の列の位置を表しています で、えっ、ー、と、これからやることなんですけれども、その、いくつかの場合に、あの、場合分けをして、その、方程式の解の個数がどうなるかということを、あの、調べていきます。で、えっ、ー、と、どういう場合分けをするかといいますと、えっ、ー、と、まず、階段の個数ですね。えー、まず、あ、階段の個数、 R えと、それからその1ですね。これはあの K の J と、あ と, えと変数の個数。これは方程式の変数の個数ですけれども。 方程式 の, その変数の個数、これは n で与えられていますから、この変数の個数 n の代償関係で、場合分けをして考えます。 でそしてじゃあ実際にその場合分けしていきますけれどもあのまずその ど, どこで場合分けするかというとその最後の階段ですね最後というの一番右側にある階段<笑>最後の階段の位置 えっ、ー、と、一応確認しますと、この最後の階段の位置ですから、この場所ですね、この場所。この場所の値で場合分けしましょう。 で、さらに、その、じゃあ、どのように場合分けするかということなんですけれども、えっ、ー、と、二つの場合に分けるんですが、一つは、この KR が、えっ、ー、と、N プラス1の場合、えっ、ー、と、N プラス1というのは、うんと、ちょうど、N プラス1というのは一番右端の列ですね。だから、こう、階段がこう、あって、 一番右端の列でこう1個階段があるような場合ですね。で、えっともう一つはこの最後、一番右側の階段の位置がまあ N 以下の場合と。この2つの場合に分けて、あの、解の、について調べていきます。えっと、ここまでいいですか えー、と階段の、まずその最後の一番右側の階段の位置で場合分けをします。で、えー、とどう場合分けするかというと、えー、と一つは、のこの一番右側の階段が、この拡大係数行列の一番右側の列に来た場合。で、もう一つはそれ以外の場合ですね。 じゃあ最初にその、えっ、ー、と、約、えー、階段行列の、その一番右側の階段が、えっ、ー、と、n プラス1の場合ですね。えっ、ー、と、ちなみに今の例では、えっ、ー、と、n は3列、3列、n は3で、えっ、ー、と、3としてますので、そうすると、えっ、ー、と、n プラス1ですから、4ですね、<笑>今の例では、の場合を考えましょう。 でえー、と今 の, その問題の例において、この拡大係数行列を行変形で簡約階段行列にしたものを考えますと、これ AA 中央ダッシュというのは AA ダッシュとそれから列ベクトル B のまあを並べた行列として与えられる わ け, なんですけれどもと今はですねこの拡大係数行列がうんと5行4列の行列です。で、まあ、一一成分が1から始まってで、まあ、これで何段か階段がありますと。でポイントは、えー、と一番右側の列にこう階段が1段ありますと。 で, す、ね、でまあそれその左下の要素成分は全部ゼロなんですけれどもで、えー、とこれを見てその何がわかるかといいますとこの一番えっ、ー、と右側の列にこう階段が一段あるということはあのこの一番右側の列はここにある1を除いて他の成分はみんなゼロなんですね。 ということは、えっ、ー、と、まあ、で、しかも、この、一番右側の列のこの1の、えっ、ー、と、成分がある同じ行の要素も、こう全部ゼロなわけです。ここまでいいですかで、うんと、この、 この行列の中でですね、その、えっと、元の電離知方程式の、その係数に、係数の部分が、まあ、この左側の、えっと、N 列の部分なんですけれども、それぞれの列がどの変数に対応してたかっていうと、うんと、今、係数、 が3列ですかだから、まあ、x1、x2、x3 となっていて、えー、この行列の、例えば、この第3列っていうのは、この変方程式の変数 x3, x3 の, あの、まあ、係数を表す行列なんですが、でここが、こういうあの、こうか、こういう、 並びだっていうのは、これ方程式で書くとどういう方程式になるかというと 0×x1 プラス 0×x2 プラス 0×x3 イコール1という方程式になるわけですね。で、まあだからこれ直せば0イコール1という方程式になるわけです。で、当然ながら あのこういう方程式を満たす解 X1、X2, X2、X3 というのは存在しません。でまあ、こういう方程式が、これが れるので、その階は存在しないということがわかります。というのはまず最初の場合ですね。ですので、っともう一度繰り返しますが、その環、えー、約階段行列に変換したときに、その階段が一番右側の 列に現れるような場合ですね、にはそのもともとの連立方程式に解は存在しないということがわかります。ここまでいいですか あえー、とちなみにです、ね、もう一言付け加えますと、その、この階が存在しない場合っていうのは、その階段が何段あるかには関係しないということに注意してください。例えば階段がまあ1段しかなかったとしても、階段が段数がたくさんあったとしても、一番右側の列に階段があると、もうその時点でその方程式には階は存在しないという点に注意してください。 さて最初の1の場合が終わりましたので次にこの KR っていうのはその最一番右側の階段の位置がその N 以下の場合ですね。今使っている例では3以下の場合なんですけれどもこれについて考えましょう。 で、この時はあは、さらに、今度はあの R の値、すなわち、えっ、ー、と、これ階段の個数ですね。階段の個数で場合分けをします。 で、そのまあ2の1の場合としまして、じゃあその階段の個数が、ちょうど n、n っていうのはその方程式の変数の個数ですね。変数の個数に等しい場合を考えましょう。 この場合なんですけれども、その拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に変形しますと、この例題の場合はどういう形になるかといいますと、こういう形になります。 こういう形になるんですねちなみにこの右上の成分で何も書いてない部分は全部ゼロが入っています。全部ゼロです。<笑>でまあ、こういう形になるということが分かりますので、その簡約階段行列にした あとの方程式というのは、えー、方程式は、えっ、ー、と、1行目から順番にこれ、あの方程式の形に直しますと、えっ、ー、と、x1 イコール b1 ダッシュと、それから x2 イコール b2 ダッシュと、それから x3 イコール b3 ダッシュと、まあ、こういう形の方程式として得られるわけですね。 で、こう見てすぐわかる通り、え、これはその、その、x1、x2、x3 に関するの解の表現になってるわけです。だから、もうこれ見て、あ, あ、もう、x1 は、この解は b1 ダッシュで、x2 の解は b2 ダッシュで、x3 の解は b3 ダッシュと。で、これでも解がわかると。しかも、えっ、ー、と、この形から、その、方程式の解は、 ここにあります、1組のみに、ただ1組に定まるということもわかります。 もう一度振り返りますと、その、拡大係数行列を階段、簡約階段行列に変形したときに、その、階段がちょうど、こう一段ずつ、こう、降りていく形で、あ、一列ずつですね、一列一段ずつ降りていく形で、その階段の個数が変数の個数に等しい場合には、この連立一時方程式の階はただ一組定まると、と分かります。 これでいいですかえーと、そして最後ですね。最後のケース、えっ、ー、と、2の2としますけれども、最後のケースは、この階段の個数 R が、 変数の個数よりも小さい場合は使います。<笑>そこで、まあ、これはですねその、この階段の個数 r があの、まあ、いろんなケースが考えられます。例えば今の問題でも、えー、と3より小さいっていうことですからその階段の個数が1個か2個かっていう。 ことになるんですけれどもまあここでは例としましてこの階段の個数があの2という例を考えましょうそれからこの簡約階段行列がの形なんですけれどもえっと一 a の12ダッシュロ a の1ダッシュ でからに出すまあこういう形になったとしましょう。 他にもいろいろパターンが考えられますけれどもとりあえず今はこういう形のパターンの時の解を考えます。 でそこで、その次にやることは、その、まあ、この形で表された、その、拡大係数行列から、その元の連立方程式、あ元のというか、この形からです、ね、おっした連立方程式を書き直してみることですね。じゃこの形の連立方程式をあの書いてみますと、 まず第1行からですね。一応復習しますと、その各列がどの変数の係数に対応しているかというと、第1列が x1、第2列が x2、第3列が x3 の係数となっています。ですので、第1行からが表す連立次方程式は、x1 プラス A の1、1、2ダッシュ、X2、イコール B1、B1 ダッシュそれから、まあ、ちょっとここ開けましたけれども、で、第2行が表す、連立一方程式は、X3 イコール、えっと、B の2ダッシュと。こですね。結局、その与えられた連立一方程式というのは、まあ、この形と同値だと。 いうわけですで、えー、とこうして見てみますと今あの3変数あるうちでですねその階段が あ, のある 列の変数と、それから階段がない列の変数というのがあることに気づくと思います。えー、と具体的に言いますと、えー、とこの拡大係数行列を見ますと、この第1列と第3列にはこう階段がありますから、そうすると変数 x1 と x3 にはそれぞれ対応する階段があると。しかし、変数 x2 には対応する階段がないということがわかります。でそうなりますと、 その階段がある変列に対応する、えー、と階変数ですねとない。階段がないとこの変数でその階の形が決まります、えーと。まず1番目なんですが。えー、とまず1番目は。 階段がない列の変数の解ですね。えっと、今の例ですと、 xj と書いておきますけれども、今の例ですと x2 ですね。x2 は、これ実はこれは任意 の, の値を取ることができます。つまり任意の値が解になるということですね。えと、次に、あと残りはその階段がある列の変数の解ですね。階段が ある列の変数の解、xj。この例ですと、x1 と x3 ですね。は、どうなるかというと、階段がない列の解、あの列階段がない列の解ですね。1の解か、あるいは、 その右辺のベクトル B' もしくはその両方両方の値によって定まります。 ここまでい、いですかでこの1の解か b' もしくは両方の値によって定まるっていう書き方なんですけれども、例えば今の例を見ていますと、うんとこの x3 っていう解はどうやって定まるかっていうと、これ方程式見ますと、x3 イコール b2' になってますから、この x3 はもうこの b' のベクトルによってのみによって定まるということがわかります。 一方で、x1 の方が見ますと、これ x1 っていうのは、うーんとまあ、右辺が b1 ダッシュがあって、しかもそれに、プラス、まあ、こういう x という解が入ってきてますから、そうすると、と b1 ダッシュとそれからもう一つの、まあ、何でも値を取れる解ですね。x の値によって定まると。いうふうに、あのー、この2番のケースもあの若干、こう、 あの解の定まり方が異なる場合があるということに注意してください。ここまでいいですかで、それからあともう一つは、じゃあ、その階段がない列の変数の解とか階段がある列の変数の解こういう1の場合の解とか2の場合の解っていうのはそれぞれ何個ずつ存在するかっていうのも問題なわけですね。で、えっと、それを見てみますと、まず、 うん、と2番の方から見ますと、その階段がある方の階っていうのは、えーと、この個数っていうのは当然ですけど、これ階段の個数分だけあります。だからこれ階段がある方の階というのは、えー、とその個数は R ということになります。で、一方で、じゃ階段がない列の階、 いくつあるかっていうと、これ変数の個数が今全部で n ありまして、そのうち階段がある方の変数の個数が r ですから、そうすると階段がない方の変数の個数はその残りですね。ですので、1の変数の個数は、個数が n マイナス r ということになります。 でさらに、えっ、ー、と、見ていきますと、この一番の、えっ、ー、と、階段がない列の変数の階っていうのはあの、どんな値を取ってもいいですね。で、どんな値を取っていい階が n マイナス r あると。えっ、ー、と、どんな値も取っていいっていうのは、すなわち自由な値を取っていいっていうんですけれども、その、えっ、ー、と、自由な値を取ることのできる 解の個数をこの連立一時方程式の解の自由度と言います。これを n-r というのをこの連立一時方程式の解の自由度といいます。ですので、んと、 その与えられた方程式から拡大係数行列を作ってそれを簡約階段行列にしたときにその階段がないえと列のまあ変数の個数ですねこれがあのこの与えられている二次方程式 の, あの解の自由度という呼ばれる値になりますですからこの個数分だけはこの個数 の, の, 個数の変数については解は その自由などの値でも取れるということですね。<笑>えー、ということで一応その、まあ、与えられた連立方程式をですねその簡約階段行列にこう直すこと で, で一応これで全ての場合についてその解の個数がどのようになるかあるいは解がどのように定まるかということを、まあ、調べ終わったということになります。 えー、ということで、一応、これで、大体、その定理 2.4 の、まあ、で、まあ、述べられていることですね。のアウトライン、証明のアウトラインを一通り、えっと、終えました。えっと、ここまで何か質問ありますか えっと、そこで、これで教科書の45ページが終わりまして、えっと、次に引き続き、教科書の46ページに、えっと、進みます。<笑>で、えっと、ここからはですね、その、あの政治連立一時方程式と、まあ、それに関するいくつかの性質が述べられていますので、あのまあ、一通り書いていくことにしましょう。 一応まあこれから書くことは教科書にも一通り書かれていますけれどもまあ一応あの言葉を区別するために一と通り定義とか命題とかという見出しをつけて書きます。 教科書を見てきた人はすでに分かると思うんですが、正治連立方程式というのは、この x イコール0という形の連立方程式です。教科書では46ページの上から2行目に式 2.8 とあります。 の右辺がまあゼロベクトル の, の形の連立式方程式をですねえとこれを政治連立式方程式と言います。 まあ、これは、まあ、こういう形だということに、えー、特に問題はないでしょう。で、えー、と以下ですね、その教科書の46ページでは、この政治連立一致方程式に関するいくつかの、えーとまあ、性質が書かれておりますので、これを、まあ、いくつか命題という形で 書いていてきましょうですので、まあ、教科書でチェックして済む人はそれで結構です。えー、とまず最初に、あのー、出てきます性質は、えー、と命題として書きますけれども、政、えー、政治、 えー、と連立一致方程式。この ax イコール0ですね。ax イコール0は、えー、と必ず解を持ちます。ま あ, あの、非常に単純な話なんですけど。で特に この正治連立一致方程式はあの、x イコール0ですね、この全部の変数が0という解を持ちます。で、この解を、えっ、ー、と、自明な解というふうに呼んでいます。 でえー、証明はここではしませんが、一応教科書にも、あのー、本文中にダラダラララというに直に書いておりますし、それからあの僕の講義ノートにも、あのー、書いておきましたので、まあ、必要な人は後で各自確認してください。 でえー、と次の命題なんですけれどもえと次は同じく政治連立地方ですか政治 連立一次方程式の解が少なくとも一つは存在するわけですけれども解がまああったとしたらその解の和やスカラバイ また同じ方程式の解になります。で、これもあの証明はここでは述べませんが、あの、まあ実際に。 皆さん自分でその考えてみるといい練習になるのではないかと思いますえちなみに僕の講義ノートには照明つけておきましたので一応まあ各自あのちょっと考えてからあの参照してみてください<笑>それから、えー、あ, とあともう一つですね 連立一致方程式に関する性質ですけれども。 正次連ン方程式 AX イコール0の解の自由度先ほど出てきましたが解の自由度が N マイナス R のとき えー、ともう一度思い出しますとこの時の R っていうのは何だったかっていうとその拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に変形した時 の, の階段の個数ですね。でそこから階の自由度が分かるわけですが解 の, の自由度が n-r の時 えー、線形独立な解がえっ、ー、と n マイナス r 個存在します。でえっ、ー、とちなみにこの n マイナス r 個の線形独立な解というのをえっ、ー、と この方程式、現実調方程式の基本解といいます。さらに、同じ方程式ですね。こちらの教科書で、えっと、これ、 これに 2.8 っていう式番号が振られてますから 2.8 式と表しますけれどもこの方程式の2位の解は n マイナス r 個の基本解の 線形結合で一置的に表される と, という性質も成り立ちます。 えー、とは言いましてもこの命題ですね一体何を言ってるかさっぱりようわからんという人もいるかと思いますがあの若干その理解の手がかりになるであろう例題がですねあの次の教科書46ページの下の方にあります例題 2.4 というのがありますのでちょっとそれを見てみましょう。 えっ、ー、と、例題 2.4 は、どういう問題かといいますと、えっ、ー、と、まあ、変数、4変数ですね。4変数で、あの、方程式の個数が4個の連立一時方程式が与えられていて、で、えっ、ー、と、右辺が全部0ですから、これ、正時の連立一時方程式なわけですね。これの基本解を一つ求めなさいという問題です。で、 で、その回答を見てみますと、うーんと、係数行列を、こう、まあ、これ、拡大係数行列でもいいんですけれども、拡大係数行列を行変形によって簡約階段行列にすると、えっ、ー、と、ここの教科書 の, あの回答にありますように、その階段の個数が2個なわけですね。 えー、階段の個数が2個ですから、えー、と R が2となります。で、えー、そうするとこの n-R っていうのがそのうん と,、えー、と基本解の個数でしたから。 今 n っていうのはこれ変数の個数でこれ4ですので、4マイナス2イコール2ということで、この連立一時方程式はですね、その簡約階段行列の形から2個の基本解を持つということがわかるんですね。で、 えー、と実際に、その、方程式を解いた結果を見ますと、これは、一応教科書に沿って読んでみますので、皆さん実際に解いてみるといいと思うんですが、X3 が2の数ですね、α1 と表すことができて、で、X4 が、あ、ごめんなさい、フ α, α ですね、ごめんなさい。 x は3がアルファ、x ベータと。まあ x は3と x4 はあ二の値を取ると。そういうことができて。で、あと x ンは、えっ、ー、と、アルファプラス、まあ十ベータになると。それから x2 は、えっ、ー、と、ま、あ解きますと、マイナス二アルファマイナス七ベータになると。まあこういうふうに、こう、解の表せたとします。 で、これをその基本解の線形結合で表しなさいっていう場合に、えっ、ー、とどうするかっていうと、まず、この四つの解をこの列ベクトルで表すわけですね。並べて表すわけですね。そうしますと、x1 がァプラス1 0タそれから x2 がマイナス2ァマイナス 7β。 それから x3 が α で x4 が β とこうなっています。えー、と、いうことなんですが、えっと、これまで見てきた通りそり、この解に現れる α と β っていうのは、その任意の値を取ることができますから、そうすると、 これを基本の線形結合で表すということは、えっと、これ、α を任意の値として、こういうスカラーとして扱うわけですね。それで、も任意の値として、こう、スカラーで扱うと。で、こういう形の2本のベクトルにと、あと、それを α 倍、それを β 倍したものの線形結合で解が表せればよいということになります。で、この時に、ここに来るベクトルが、 基本解と呼ばれるものです。このような形でこう、アルファとベータをスカラーとして、でこの解のベクトルですね、この解を、このアルファとベータをスカラーとするようなベクトルの線形結合で表すことによって、 この連立時方程式の基本解を表すことができます。できるようになります。で、実際に、その、どう表されるかということなんですけれども、あとはその各成分に表れている α とか β の係数を見ればいいわけですね。α の係数を見ますと、えっ、ー、と、x1 の成分は1で、x2 の成分はマイナス2、x3 の成分は1で、x4 の成分は0となりますね。それから えっと、ベータの係数を各成分で見ますと、えっと、X1、第一成分が10。から、X2 の第二成分がマイナス7。そから、X3 の第三成分がまあゼロで、X4 の第四成分が1。ということで、えっと、まあこの教科書にもありますように、この、1、2、あ、マイナス2、1、0と、それから、10、マイナス7、0、1っていうのが、この与えられた、 連指示方程式の基本解になるという答えになります、まあ、多分、あの演習の授業でこういう問題が出ると思いますので、一応ああこういう方針に沿って解けば、まあ、解けると思います。それで、あの各自、えー、とやってみてください。はい、えー、とここまで何か質問はありますか はいえー、と今日はですね、もう少し進めるかなと思ったんですが、どうもこ、ここでこう時間が来たようですので、あの今日はこのぐらいにしたいと思いますが、あの次回は、一応今日はですね、この教科書ですと46ページまで終わったことにしまして、で次回はこの次ですね、教科書47ページから、えー、と定理 2.5 から進みまして、えー、多分行列の回数、 ランクの話に入れると思いますが、まああのー、できる人は そ, そちらの方まで、えーと、教科書の方を見たりして予習してきてください。まあ、特に皆さんから何もないようでしたら、今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。